はい、ええー、五月の七日日曜日、朝の木造見回りとひな、はい、世話行きます。はい、おはようございます。今朝ようございます。ました。だんだんでっぷり太ってきてます。はい、天気はええー、先ほどまで。 雨が降っておりましたが、今。やります。今がチャンス。今ならカッパを着ずにいける。 そうそう昨日さ、うん、あの朝鍵開けに行こうと さ, さ、うん、開いてたあのお客さんの方も閉めてなかったもん、えー、たなんかチャンスとか言ってると雨が降ってくる。まだ大丈夫です うん、うん、やばいな、えーうん、雨が降ると虫が来るよ家の中にな、うん、まだ今年は去年ほど厳重なやつやってないから、うん、そうそうそうおとといさ、うん、ここに来て 2年目だけど初めてゴキブリがうちに出てああっていうかすべての虫を合わせて初めてうちに虫が出たへーそれがゴキだったのそうへーあの 来た時に家の周りに強力な、うん、何 ア, リアリ対策とか殺虫剤とか巻きまくってなるほど絶対入ってこえないようにしたんだけど、うん、ね気の緩みか雑草がね雑草、はい、放置してんのとまだ薬も巻き終わってない。 今日は日曜日でおじいちゃんがいないので。いないです。卵とにも全部我々がいます。あるかな卵昨日の夕方6個。ああすごい大量です。あるかの。午前中で6個。みんなみんな夕方に産んだう。夕方と夜。あっ た, あったっっっ。はい。これならばそれるんじゃないか。 はい、メスもオスもあっちに見る。ここは十四番。十四番。またかよ。ここは、おこの、こ の, のところなんで、この番組。いないぞ。十四番じゃない、卵はどれでしょうって。ああ、やってみる。<笑>あ、でも、十四番って全部使っちゃうやつ。あ、そうですね。全部フランキーに入れて。 ってきたでだなってたのいぞみんなん、はいはい、おはよう。 移動してきたね。はいおはよう。<笑><笑>あれはただの臆病者ですね。裸、う、像、ん、の視力なら遠くからオデガーが移動してるの見えてるはずなのに、ね、<笑>そっか。 おははううみんな卵はな卵さ揚げ風が強い久しぶりじゃない確かに。 ゴールディンウィークはなんだろみんなのために晴れて我慢してたものがあでも来週の水曜日は晴れるらしい卵あったよちゃんと巣に産んでる。 間に卵頭文字が連携してさ「今取られてるぞ」って。<笑> もうそれから面白いというかこっちとしては大変です朝向かいたーって今向かったよって気づいたかおはようこいつだけだよねこんなに赤いのこの人が最後の濃いレッドネックレッドネックにしてはちょっと あはははでかかくててななんんだっっけ普通で一緒がいにね全体的になんかピンクががってる、はい、おはよう餌、ね、はねそのうち作るよ。 ナサのナサじゃないや。ここ土が多くて自転車が漕ぎにくい、ね。そうそうそう。止まってる時の次進むのが大変。はいおはよう。もうきっとショーンは忘れただろう。のことをあでもね慣れさせてはくれるんだ。 でもみんなでかくなってさ、はい、ドイツが勝もんだかわかんないよ。頭の持が。まだまだかのうじてでかいかな、うん。頭がでかいというか、毛がふさゃふしゃしてるいる。全体的にでかい。でかくないと。あ、でかいか。だ、ね、っ, って、別の学園は。最近ないですね。<笑> 最近全くないですけど、カメラ向けるとというか、お寺が行くと、メスが1頭座って、その上にスフラが乗るといううーそれもなんか、ちゃんとね、ダチョウとしての生活を全うしてますよ。 はい。今座ってるメスは小さいね。うんうん、はい、今日は乗らないなし。そう言っていたら。 痛い痛い。痛い痛い<笑>もうリチュウスだ。さあげてる、今ねそんな端っこに座られてもね。はい、卵ありませんでした。はい。じゃこのまま日没まで。 はい、ヒナさんの背ば行きます。はい、昨日までは霞もかかっておらず山がいっぱい見えたんですけど、今日はね、雨のせいか雨のせいですね。はい、水蒸気でいっぱいです。はい、カラスが鳴いてます。 ここにできたということで雨が降っても何の心配もございませんはいでも大雨が降った場合とか雹が降った場合はボカボカボカボカ音がするでしょうねはい夏の夕立ち怖いですねはーい屋根ができたのはいいけどさ夏の夕立ちとかさ雹が降ってきたらさボッカンボッカン音が鳴るからねあー<笑> しちたのえなんか向こうレファニックが卵を捨てられたイカリ<笑>イカリの湖<笑>はい、おはようみんなあれ太陽がついているじ<笑>ノア はい、エアコンの温度は二十七度関係回す、はい、はい、回しますのはい、おはようございます はい、現在の室温は 28.7 度湿度は 45% パーいつになく湿度が高いです5月の、えー、7日はい34の区画と いはい。 ここの室温オおかこでもちょっと暑いちはいがついてるみたいですね。はい これがなはいの今こ二の隅で召し上がります。 実はは、えー、早く壁の外に出してくれと言わんばかりのはい十四番ですね元気です。十四番ってさ自力で全て出てきてた人し。おはよう君でかいね首絞ってない大丈夫。 で皆さんはい時間おきするのではいひなを間近でご覧ください。 ダメージがいかないななか心配なんだや、ねね、こ, こ, <笑><笑>この子こ1年。 田近く生まれる予定のすごい長男。 はい、でいいと思う。ね、すごい。ちょっと見ないまに。食べてる証拠ではあるけど。 確かになんかそうそうそう。 興味があるのかい。ほら、一人につつくのやめなさい。餌つつけ餌を。えらいな。厳しいさいけど、よく食べるね、何番だ。時のね、五番ね、食べたよ、そうよ。 誰もいないときは食ってんだけど、うん、誰, か誰か来ると、あこいつ五番じゃないの？頭はげてるけどこいつ何番？あ五番だ。今食べてたでしょ。え食べてた。ほら誰か来ると、誰かの本が。すご い, い, い, い, う い, うういう。寂しい。 一撃が痛いなんで目を狙うんだ食べて食べよこれ食べと、うん。いいよほらもう強制給仕は嫌なんでしょ、うん、人をつつく癖は治らないと、うん、ほら幼稚園保育園で外に出されちゃうよ 餌がないんだよ嫌ですねちゃんとしてるはずなのにこの日ナシャニハエがいるどっから来たんだバコナが必要になってきた幼虫なのか幼虫のうちに撃退しようって話 なんかうちの田舎は食卓のど真ん中にあったっけど。 おばあちゃんちとかいいぞ食べなさいもっと食べて大きくなりなさいみんな食べてる C. D. なくても食べてくれるからいいよね。うん、え、今やった。うん、早くいきな、ブスっ て, いい<笑>て。今日から中にも餌をあげようか。あそうですうん、どんぐらい。 だな。 これ見えんのいらねちょっとだねおじくり返していい多分そこに埋まってる 食べいいみんな食べていいはい、お水の味はどうですかそうですか美味<笑>しいですかはい目覚めの一杯はね、はい、あったかい左右がいいらしいですよはい、どうですかはい、どうですか<笑>はい、皆さんどうですか ね、CD を置いているのは視認性を高めるためで機械に反射してね社長はなんかキラキラしているものが好きらしいですよな何かどこだか忘れたけど宝石を食べさせて動く宝箱にしてたとかしてないとか。 社長に宝石とかいろいろ食べさせて、うん、その、重いじゃん、うん、自分で運ぶと、うん、移動式の本当に宝箱で、うん、い, ざいざ取り出すときにやっちゃうってこと。はい 今アニメのアニメの柔らかい床を使ってるんですけど、冬が冬の掃除が大変です。何かいいアイデアがございますからコメント欄にお願いします。はい、えっ、ー、と音を出したのでんあまり刺激しないような方法でお願いします。 今ご番じゃないか。かいい機会。ご飯食べな。近づいてくるなんだもね。うあかうまあ、何事にも興味が新鮮なのは良くないですね。うん 自然の子供だったらいいんじゃないいいねえ、君, 君いいよ強制求人にかいあってか自分で水飲むし自分で餌食べるしあとはねもうちょっと体が丸っこくなればね安心なんですけど ね, ねいいね完全に5番。 単独取材みたいになってるけどはい、うんえー、まあそうね完全には無理だよお店か5番食べる行 な ね, ねもう無理やりおにぎり食べたくないよねいやでもね動画編集してて可愛いんだけど。 のお い, でいい音源だからそれは歌ではな い, い。いい<笑> こ, こん、色の、え、つなぎの中でもさ、緑になってたりするじゃん。うんうんどう。どうした、どうした、困ってあげようか。どうした、困ってもらえないと分かって、どこ行くのか。どうした、お母さんはいないよ。えど う, したあ1番うん。あ、一番。ああ。長、長男としての責任の重さが。耐えられなくなっちゃった。できみ味なんだろう。ろ確か、多分、緑。 じゃゃあ、ジナは甘ええが上手ですねね大大丈丈夫夫なさんんだっ、ね、ってた、ねまあ、かかめち食、うんえー、みんな頑張って水飲んで、餌食べて。 ねまあ、みんな、まあ、一番が寂しがっているからねちょっとかまってあげてねみんな仲良くね何か体に異常があった時も泣くのかな、うん、後ろに後ずさんいんでしょう 長月は食べなくていいから。ちょっと、ちょはい。ということで、えっ、ー、と5月の、えー、と7日の日なしでした。はい、じゃあねー。